みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の瀧澤でございます。今回はこちら、コルグさんの新製品を皆様にご紹介してみようかなと思います。その新製品とは一体何台っという話になりますと、こちらでございます。ババババババン、えー、ミックストンプというコンパクトエフェクターです。初音ミクというソフトウェアとコルグのコラボレーションということで、まあ、ギター申請みたいな。 コンパクトエフェクターというふうにイメージしてもらえばよいかなと思います。単純にここにギターの音を流すと、この中でギターの音を音声に変換して、ン奏のほうに出力すると。でその音声が今回フュージャーされているこの初音ミクさんの音声になっていると。そんな感じの商品です。お知り合いの方がミックストンプを買ったんだけれども、貸すからよかったら動画を作んないみたいな感じで提案をしていただきまして、そんな提案をいただいたので、この動画の中でちょこちょこと遊んでいこうかなと。 えー、思います。僕は正直、このボーカロイドというんですかね、この初音ミクとかに関しては全然詳しくないんですけれども、えーまあ、興味がありましたらぜひ参考にしてみてくださいませという感じです。それで、今回も恒例の Picture in Picture で画面のズババババン、ドーンという感じで、お手元もお見せしながらやっていこうかなと思います。それで、今、アンプのほうでリバーブをかけているだけなので、 まあ、こんな感じの音色になっております、えー。ミクさんをオンにしてみましょう。スイッチをポチッと押すと、エフェクトランプがつきまして、今この状態でミクさんが動いてくれているよという合図になります。それで、このつまみでミクさんの言葉を設定して、音を鳴らすとミクさんが歌うと。やってみましょう。いい番ど こ, どこなんと。どこどこ こんな感じでございます。今、これランダムというところを設定しているんですけれども、ここのランダムに設定をするとミクさんがランダムで歌ってくれると、そんな感じになります。他にもスキャットとか、ルーとか、ラーとか、アー、パー、ニャンで、あとプリセットが3つ組めるみたいな、そんな感じのメニューになっています。他のやつも試してみましょう。えー、ルーに設定すれば、もちろんミクさんはルールーと歌ってくれます。 こんな感じです。パーに設定すればパーと歌ってくれますし、にゃんに設定すればにゃんと歌ってくれます<音声>。こんな感じでしょうか。こ、まあ、この面白いところとろしては、 意外とこのビブラートとかについてきてくれるんですよ。普通にこう鳴らすじゃないですか。それで、その後に音を揺らすと、このビブラートについてきてくれます。でも、いつものギターの感覚でビブラートをすると、ビブラートが強すぎて音痴っぽくなっちゃうので、そこは注意ですね。ちょっとやってみますと。 なんかこうするとちょっとさすがに音痴っぽくないですか。普通にこうエレキギターで歪ませてる音色だったらすごい似合うビブラッドなんですけれども、さすがにミクさんの場合は激しすぎると。なので、優しく揺らしてあげるとよいかなと思います。それで、面白いところ、2つ目としては、スライドに結構ついてきてくれるんですよね。こんな感じで。 1個目の音は正直このレ イ, ン テ, レイテンシーっていうんですけれどもちょっとこの遅れがあってちょっと使いにくいところはあるんですがこの後ろの伸ばしてる音に対しては結構フレキシブルについてきてくれるので こんな感じの使い方もできるかなという感じです。まあ、ちょっといつ使うのかわからないですけれども、うんえ、後ろの音に関しては結構フレキシブについてきてくれるという感じです。ただ、さっきも言ったように、そのレイテンシーが結構きついので、速いフレーズにはあんまり適さないかなという感じですね。どっちかというと、このロングトーンを主体にした曲のほうがすごい合うんじゃないかなと思います。例えば、<音声> R に設定しましょう。 こんな感じでございます。でも、速いパッセージはちょっと苦手。 こんな感じですなんか、ついてきてくれるときもあるけれども、やっぱり16、分のときにどうしてもちょっとこの不完全といいますか、ついてこれないときもあったりとかすると、6連符とかになるともう結構しんどくて。とか言っちゃうと、ミクさんはこんな感じでしまうので、こういうのをやらないようにしてあげましょう。それで、当たり前ですけれども、その和音も。 ちょっと大変なことになってしまうので、しっかりと単音で、ロングトーンで軽いビブラッドで<音楽>弾いてあげると面白いか な, 面白いかなと思います。それで、また気をつけなきゃいけないところとしては、ノイズですね、ノイズ。あのこのギターからの信号 ここを聞き取っているわけじゃないですか、ミクさんは。で、そのミクさんが聴いている音で、そのノイズも一つの音として捉えてしまうので、あまりノイズが大きすぎると、そのノイズもすべての音として捉えてしまうと。実 際, とし実際には、ね、全然出ていないんですけれども、意外とこんな小さな音はミクさんは、あ、これ音やと認識して歌ってしまうので、<笑>ノイズに対してはかなりシビアにやったほうが良さそうです。 普通にこうタオンを弾いている時でも、えー、ミュートが甘いと<音楽>こんな感じで弾いてないのになんか変な音がするみたいな感じになってしまうのでうしっかりと右手と左手をうまく使って常にミュートで。 であげるとよいかなといいうそれ で, で、これだけでもまあ結構面白いっちゃ面白いんですけれども、ここからはそのメインです、ね、このミクさんのメインでございます。どうしようかな。ちょっと長くなってきたので、また次の動画で紹介してみましょうか。このプリセットを組むとです、ね、自分で歌詞を設定することができるんですよ。それがちょっと面白かったりとかするので、次の動画でその辺は紹介してみましょう。とりあえず、この1本目で紹介させていただいたのは、この つまみをいじっくることでも、いろんな言葉を選ぶことができるということです。それで、意外とこのビブアートとかついてきてくれるので<音声>、表現の仕方をうまくマスターすれば結構面白いかなという感じです。ただし、レイテンシングが結構きついので<音声>、速いフレーズには適さない。けど、後ろの音に対しては。 結構フレキシブルについいててきてくれるととうことです。そして最大のネックといいますか最大に気をつけたいこととしてはとにかくノイズに気をつけるということです普通に全く触ってない弦でも共鳴してしまうのでこの音本当も聞こえるか聞こえないか分からないぐらい小さな音ですけどこの音もミクさんは音として反応してしまうのでノイズに気をつけてくださいということです それは、ちょっと次の動画で使い方っぽい感じで、えー、自分の歌詞を記憶させる方法もちょっとご紹介してみようかなと思いますので、<笑>興味がありましたら、ぜひそちらもご覧くださいませ。それではどうぞ。